令和元年7月28日、阿蘇市一宮町宮地の阿蘇神社で、米の豊作を祈るお田植え信仰式がありました。このお田植え信仰式は、通称御田祭りと言われ、神々が田植えの後の稲の生育を見て回ったとの言い伝えに倣い行われています。まず、阿蘇神社の仮拝殿で神事が行われた後、 4期のみこしを中心とした行列が、みゆき門から出発しました。猿田飛行を先頭に、高餅、うなり、獅子頭、さおとめ、田楽、田男、牛頭、田女、みこし、宮司といった、およそ200名の大行列が、2カ所のおかり屋へ向かいます。おかり屋に到着すると、 阿蘇大宮寺による神事が行われ、香与町たちが歌う中、神職や見物客がみこしの屋根をめがけて稲の苗を投げ、豊作を祈願していました。沿道には大勢の見物客やカメラマンが訪れ、香与町が音楽を歌いながらゆっくり進んでいく古式ゆかしい時代絵巻を見物していました。